近く銀原です。運賃・室は整理券と一緒に運転席後ろの運賃箱にお入れくださいまた定期券は運転士に分かりやすくお店の上お降りくださいお降りのお客様は前側のドアからお降りくださいドアは内側に開きますのでご注意ください